みなさん、改めまして、こんにちは。こんにちは。自由二回目の演舞になります。みなさん、どうぞ、よろしくお 願, しお願いします。それでは、くれに飛ぶ鳥、長むれば。 ガラス「殺すお酒を生きてよう」「くればず自由な空へ輪を狙う輪を狙う」迷いをこちらと聞こえる方伊藤の海に思いをかさってよいよ変えます。 ご用意の演目は踊りさあ皆さんお待たせしましたこれがクラスの大変かい皆さん2回目よろしくねあさあさあさあ ラストは輝く一等生 ありがありがとうございましたありがとうございました大分の人、ありがとうございましたありがとうございました !GD 持ってこいようね。<笑>